キュリーエンジンそれのね、熱されることによって、ね。動くっていうのがちょっと秘密がありますと。えー、いいですね。どうも、ん、V. C. P. のおうちゃです。あまちゃんです。はい。これは一体、何が起こっているんですか。まず、まあ、ちょっと見てみましょうか。はい。えっ、ー、とね、ここに。鉄線らしきものがあって。はい。 それがね、ここにあるろうそくによって熱されて、うんうん、結果なんか音が入っていると、はい、すご い, いうことなんですけども勝手に動いてますね、うん、こうやってね熱されるだけでこうやって行ったり来たりここに磁石があるのもポイントなんですけどね、まあ、これを、えー、と実はキュリーエンジンって言いまして、はいうんまあ、それのね熱されることによって、ね、動くっていうのがちょっと秘密がありますと、まあ、それを、えーとね、実際今回高速ガイドとして 作っていきましょずは、えっと、いろいろね物を置く土台を作りたいのでこの工作用紙を使いますはい、はいはいうん、こんな感じで取れました次は、えー、とエンジンのね駆動部分を作ってもらいたいので、はいえー、針金あとはビーズですねビーズを通 す,、はいうん、通すと通してで針金をちょうど半分くらいのところで、まあ、折るというかビーズをこの真ん中のところに固定したと、はい、そしたら、はい ねじります。ねじります。うん、この部分だね分。はい。オッケーんぐらでね、うん。これ今竹ひごなんですけど、に、はい、ちょっと巻きつけて、はい。この駆動部分ですね。この部分を。分はい、作ってもらいます。かりましたポイントは。はい。ギチギチにせずに。はい、余裕があるくらい。大きめの。輪っかを作ってもらえれば。わかりました。確認するときは、まあ、こうちょっと。棒を動かしてもらって。ちょっと引っかかるようだと。 大きすぎあ小さすぎるから、はい、もっと大きくでもいいからなるほど、うん、そうそ う, そう両方をね両方をじゃ、うん、巻き終わりました引っかからないんでこんな感じですかね OK、うんうん、こんな感じでアルミホイルで山のように固めました OK はい、はい、こんな感じで壇上にけれました切った竹ひごを刺してください、はいまあ、入れるだけだけどねはいっとでワッシャーをね さらにその上から入れてください、はい、こちらのワッシャーを竹ひごに通しましてはい、はい、あとはさっき作ったエンジンを、はいまあ、入れてもらってこんな感じですね、うん、そうすると今先端が重いんですねバランスがそうバランスが悪いので、はい、ちゃんとね水平になるように、うんまあ、ちょっとここ先端カットしていいんで、はい、2パーとかでカットして、はい、バランスよくなるように調整しますわかりました、はい、じゃあこの向きで 見えます。はい、切り詰めたわけですが、うん、なんかまだ若干下がってますね。ね少し重い状態で先端の方も曲げてみてください。わかりました。これでまた重ければあの先端切ればいいので、うん、はい。ならな い, な い, で, すないですね。もしそれで長ければ、うん、この触覚の部分をパツって落とせる、ねはい。あ、いい感じ。うん、おでまあちょっとなんかこうやってなってるんで、あ, あとはいくらでも調整できます。 はい、はい、これでオッケー。ろうそくを使います。はい、で、えっと、まあ、今からそのろうそくを置く場所を決めるって話なんだけど、はい、ちょっと動いちゃうので、書くときに、はい。これ、あの、エンジンをね、動かすと時にも使うんですが、ネオジウム磁石が紙コップにここと。内側にね、うんうんなるほど、貼ってあります。はい、はい、これで、えー、書くときに、こうやって置けばね、ね、うん。針金が動かないと。はい、まず、これをちょっとね、置いて、はい、あとは真上から見て。 を、え、を、ーはい、を置置くく位置を 鉛, 筆で、えーはい、鉛筆で印をつけてくださ い,、はい、だ い, たいであの先端とその次、うん、この先端のねこの部分全部を熱したいので、はい、そこが当たるように2箇所点を打てればなるほど、はい、まあろうそはちょっとね太めなんでこことこの曲がってるとこの部分ってことですかとそうそうそうそうそうそう二箇所、ね、片っぽ1箇所でもうつけとけばいい感じ こんな感じですか、ね。と、うん、あとね、ここかな。なるほど。ここの二つで十分だと。はい。にえっ、ー、とローソクを置こうと印をつけました。はい、ここでも外してよくて。はい。じゃ あ, あとはローソクなんですけど長いんだよね。長いですね。使っちゃうので肩でちょっと長さをね調節してほしいんですが。はい。危ないからね。っとおいおいオッケーそれで。 まあ、あのさっきのね手を打った場所に置いて、うん、ちょうどねさっきのこのエンジン部分が当たらないくらい辛抱にね、うんうん、当たらない高さにろうそくを切って、うんうん、もう一本作るとなるほど、はい、2本切りましたが大体、うんまあ、いい3センチくらいに結局切るとあとやり方はねさっきのこれと一緒で、はい、まずアルミホイルで土台を作ってくださいわ、はいはい、かりました そうですね、うんはい。はい。仮止めできました。はい。これはもうね、しっかり力を入れて、固めておけばいいわ、はい、かりました、うん。ここまで固めました。はい。この針金を外しておいてもよかったよね。ちょっとやりにくかっ た,、ね、か, ったから、はいそうだね。今一応、いいんじゃない、外して。はい。がっちり。うん、じゃあ。でも外してるけど、エンジンをね、はい、戻してもらって。はい。うん。 で、えーと、さっきね紹介したネオジム磁石がついた紙コップね、はい、を、えー、とちょっと引き合う位置までこうやって持っていくとちょっと斜めの方がいいかなはいはほうほうほう、ね、いはいはいああほんとですね動いてますね、うん、こうやってちょっと遠いから、はい、引き合う位置までねあんまり近いと、うんうんうん、あのネオジム磁石に火が当たっちゃうのであ、まあ、これくらいでいいかな、はいはいはいはい、なるほどでえっ、ー、とこれだとねちょっと危ないので、はい、石でね固定させて、うん、おるおもしがあればいいかな、ねはい、これで スちょっと遠いかもし感覚、ね、がね広すぎるとそこっち側がね磁石に反応しないから確かに確かにもしこうなった場合にはもうちょっとね感覚、はい、を狭めてあげるといいかもしれないね。 うおしそう、う消すだけだよ。<笑><笑>こっちは暑いからあの、はい、触れないようにしてちょっと外して、はいはいはいはい、外して。でもこれ感覚が広かったなってことだから、はいはいはい、もうちょっと縮めようか。なるほど。うん、じゃあ10カマでこの、うん、ろうそくに火をつけていきます。うんうん、はい。いいよし。で十分に熱されてるから。お、ちょっとお。 動いた。すごい。おお、また戻った。ね、すごい。ただ一回だけ動くんじゃなくて、うんうんうん、まあ、こうやってね、行ったり来たりを繰り返す。面白いですね。れが、まあ。まあ、ちょっとあのロうソクなんで、はい、風とかの影響でね、火の当たり方が。使っちゃうのはあるけどね。うんうんうんはい、おおー、はい、これどういう仕組みでこんな、うん。 動くんですか。今これ、ね、手線が片方は熱されてますね。はいはい、で、えっ、ー、とね、キュリー温度って言って、磁、は、性、い、をね、失う温度があるんだよね。はいはい、で、熱されて、その温度に達することによって、うんうんうんまあ、この熱されてる部分は磁性を失います、はいはいはい。そうすると、今ね、こっちの熱されてない方が磁石に引き寄せられて、うん。ああ、なるほど、なるほど。で、えっ、ー、と、外側に行ったら、冷やされて、はいはい、また磁性が戻ってきて。動く、はいはいはいはい ええー、すごい。あの自制を失うのと、うんうんえっと、ね、再び引き寄せられるっていうのが繰り返されて、うんうん、こういう動きになる状態です、ねえーうん。なるほど。はい。キュリー温度って、ちなみに何度ぐらいなんですか。えー、っと、七百七十度くらいかな、が、えー、今回の使ってる、えー、っと。鉄線というかね、あなるほどの場合はそう。鉄線によって異なるんですね。うん、で、ろうそくがだいたい。 まあ、900度くらいかな線、うんうん、段の辺が900度くらいなので、うんまあ、十分出せすことができるとなるほど、うん、1本じゃなくて2本の方が確実です、ね、そうですね、まあ、なるべく太い炎を使えばね、うん、ああなるほどあの固形燃料とかもいいんだけどねちょっと危ないから、はいはいまあ、なるべくろうそくでっていうなるほどことではい、はい、一応実はこういうものを用意してましてちょっとね 動いてる中に、こうやってかぶせますと、はい。はいはいはいはい。おお。面白いですね。これちょっとね、やっぱ昔、おもちゃとかでもよくあったらしいので。うん、おお、うん。こういうおもちゃが。あるっていうね。はい。まあ、今ね、あの、エンジンがね、行ったり来たりして、後ろの玉が。ね、グラスに当たることで、今、ンチちんって。音が鳴ってるっていうね。う なんかレトロな感じですね、うん。そうだね確かにレと い,、うんうん、いうわけでえ今回は「キュリーエンジン」の紹介と実際に、ね、作成してみたということで、はい、今ねこれあのワイングラスでね、うん、やってみてるんですけどもいい感じにね、うん、音が鳴上がっています。いいですね、はい、落ち着く音 ちょっとね、火を使ったりするので、まあ、危ない部分はちゃんとね対策をしてやるときは気をつけてやりましょうと。と、はいはい、いうことで今回は、ね、キュリーエンジンの紹介でしたと、はいはい。じゃあ次回の動画でお会いしましょう。それではありがとうございました。